みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。初心者のためのコード理論講座ということで、ギターを始めて間もない方に向けて簡単なコード理論の話をさせていただいております。1回目の動画では、それぞれのコードに関連性を持たせて覚えるなんていう話をさせていただいたんですけれども、今回の動画では、コードそのものをザザザザとずらしていくという話をさせていただこうかなと、ずらしていくという考え方の話をさせていただこうかなと思います。よかったら、 参考にしてみてくださいませ。1つの目安として、こんなコードネーム、f シャープマイナーとか c シャープマイナーとか、こんなコードネームを見たときに分かるという方は、たぶんこの動画を見る必要はないかなと思います。コードネームをパッと見ても、ああ、なんか押さえたことあるような気がするけれども、ちょっと押さえ方はようあんないやという方は、割と一見の価値があるかと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。そんな感じです。 とりあえず、とりあえずずらすということについてどういうことなのかというお話をさせていただこうかなと思います。みなさん、E コードと F コードの押さえ方はご存知でしょうか ?E コード。前回の動画でも E コードはちょっくら押さえましたけれども、確認をしてみましょう。おさらいをしてみましょう。E コードはこんな感じのコードですね。ちょっと押さえてみましょうか。一緒にやってみましょう。ギターを持っていただいて。人差し指で3弦の 1フレット。それで、中指で5弦の2フレット。そして薬指で4弦の2フレットを押さえて、全部の弦をバラバランと弾いていきます。これが良 い, いコードでございます。そしてもう一つ、F、えー。初心者の最大 の, 最大の壁といっても過言ではない F コード。既に押さえたことある方、いらっしゃるかもしれませんが、ちょっくら確認でこれもおさらいをしてみましょう。F コードの押さえる場所は、 こんな感じです。制覇という全ての弦を人差し指で一気に押さえる場所が出てくるのが最大の特徴でございます。やってみましょう。人差し指で1フレットを制覇しまして、で、中指で3弦の2フレットで。薬指で5弦の3フレット。で、小指で4弦の3フレットを押さえていきます。まあ、うまく音が鳴れば・・・・ こんな感じの音が鳴るはずなんですけれども、まあ、音が出なくても別にいいです。ちょっとこう、こうまあ、かなんか悲しい感じになっちゃっても、悲しい感じになってしまっても、まあ、よしとしましょう。そのうち出るようになります。では、では、E と F2 つのコードを押さえてちょっこら並べて書いてみたんですけれども、なんか見比べると、なんか同じな。 同じではないけれども、似てると思いませんか似てると思いませんかちょっから一回 F を押さえてみて、このまま向こう側に、向こう側に1フレットをずらしてみていただきたいんですよ。そうするとこんな感じになって、開放弦を人差し指が押さえているとイメージすれば、まあ、F の形のままだと思うんですけれども、これって E コードと全く変わんないですよね。 逆の言い方をすれば、E コードの開放弦を人差し指が押さえているとイメージして、運指をして、そのまま1フレットを上げれば、F っていう名前になるんですよ。E コードの開放を人差し指が押さえていると仮定して、1フレットをずらすと F という名前になる。これがそのずらすという話の。 革新のそれ で, で、またこれ、また便利なところでございまして、前回の動画の中でこの E コードから E マイナーにするためには、3弦の音をここに持ってってくださいなんていう話があったじゃないですか。この辺の理屈もすべて持ち越しができます、えー。ちょっとやってみましょうか、うん。E コードから E マイナーコードにするときには、この3弦の音がこ抜けるなんていう話をしました。 人差し指が開放弦を押さえているとイメージして、いいコードを作りますよね。こんな感じ。で、開放弦を3弦に入れるためには、中指がなくなるわけなんですけれども、まあ、言い方を変えると、このフォームから中指を抜くとマイナーという名前が付くと言えるわけですよ、ね。それで、これが隣にずれたときにも全く同じことが持ち越せるので、F です。 でいろんな曲を弾いている中で、Fm というコードネームが出てきましたと。<音楽>そしたら、どうすればいいかというと、なんとなく察しがついているかもしれませんが、中指を抜けば、マイナーという名前がつくんです。<音楽>わおなんて便利なんだ。他にも同じように、セブンスとかメジャーセブンスとかに関しては全く同じような理屈を適用することができます。それで、なおかつ、今は・・・ 開放弦のところから1フレットにずらしましたけれども、これをどんどんずらすことで、もっといろんな名前のコードを押さえることができるんです。どういうことかといいますと。開、えー、放弦の場合は E というコードネームでした。人差し指が1フレットにあると F というコードネームになります。1フレットのとき。で そのまま人差し指が3フレットの位置までずらしていけば、G というコードネームになり、5フレット前ずらすと A、7フレット前ずらすと C、8フレットだと C、A、B、C という感じで、まあ、こんな感じでコードネームがどんどん変化をしていきます。ちょっとやってみましょう。少しこれはチンプンカンプンになってしまいがちの内容なので、少しゆっくり一つ一つ確認しながらやってみますと、まず E コード。これは OK。それで、人差し指が1フレット制覇で F。 これも、OK、このまま人差し指を3フレットまでずらします。で、この状態でまたビャーンと弾いていくと、なんとびっくり、これは G っていうコードでやるんです。で、同じように5フレットまでずらしていって、ビャーンと弾くと A コード。7フレットにずらして弾くと B フラット。そして8フレットにずらして弾くと C コード。 こんな感じで F のフォームを横にずらしていくといろんなコードを弾くことができるんです。それで、さっき言っていたそのマイナーの仕方に関しても全く共通なので、仮に g ーというコードディモができても少し考えればわかるはず。3フレットが、人差し指が3フレットにくるようにその F のフォームを作って、中指の音を抜いてあげればマイナー、つまり g マイーになる。そんな感じの力で で, すで、この合間には F シャープとか G フラットとかが存在しているので、もしいろんな楽譜を見ているときに、F シャープマイナーというコードネームができてもそんなに焦らないはず。シャープというのは1フレット上だよという記号です。で、フラットというのは1フレット下だよという記号。ちょっとやってみましょうか、F シャープマイナー。F のところから1フレット上。 と言われているので、1フェルトずらします。バンこれが F シャープです。F シャープ。で、マイナーと名前を付けなければいけないので、中指を外して、<笑> F シャープ、マイナーの完成。わ<笑>あ、できたこんな感じになります。ずっと横にずらしていけば、それぞれのマイナーコードもメジャーコードも弾けるので、<笑>まあ、よければこの音の並び順。 何かしら紙とかにメモしておいて覚えていただけるとうれしいなという感じです、まあ。大体7フレットくらいまで覚えていれば十分です。あんまりこのハイコードの C とかは使わないので、い、まあ、っても B、うん7ででね、7フレットまで覚えておけば十分かなと思います。えー、そんな感じで、ずらすという概念でございました。さっきも言ったように、セブンスとかに関しては全く同じ理屈が適用できますので、ぜひとも覚えておいてくださいませ。あともう一つ。 A コードに関してもちょっくら考えてみましょう。A コード。さっきの動画でもちょっくらやりましたが、覚えてますでしょうか、押さえ方。2弦と3弦と4弦の2フレットをまとめて、3本指で押さえまして、5弦から鳴らしていくというコードです。それで、Am にするときは2弦の音をちロろと変えて、なんてそんな話をさせていただいたんですかと思います。 させていただいたんですが、覚えておりますでしょうか<ス>で、この A コードに関しても、開放弦の音を人差し指で押さえているとい う, ふうなイメージで、上にどんどんずらすことができます。ちょっとやってみましょうか。うん、A コードありますよね、うん。で、開放弦を人差し指が押さえているとイメージして、このままずらしていきます。まず、人差し指が2フレットにくるようにずらしてみましょうか。人差し指が2フレットにくるように、ひょいひょいとずらしてみる。 ちょっと押さえ方が甘くて、となってしまっては、まあこれはこれで OK。で、その次は人差し指が3フレットに来るように押さえてみましょう。こんな感じ、横にまたずらしていって、いろんなコードを弾くことができます。で、それぞれのコードでももちろん決まっておりまして、人差し指が2フレットのときには、B というコードデモになります。 そして3フレットのときには C、5フレットのときには D、7フレットのときには F、8フレットは F でという感じで、まあ、これも7フレットくらいまで覚えておけば全然十分です。それで、A コードから Am になったときのように、3フレットに人差し指があって、C コードを押さえていますよね。 この時に c マイナーというコードが出てきましたと言われてもちょっと考えればわかるはずです2弦の音をプルッと変えるので指使いを変えてこんな押さえ方になるとこんな理屈を知っていれば一番最初に書いた c シャープマイナーというコードデームが出てきてもそんなに焦らないはずまず人差し指が3フレットで A の形を作ります これがまず C。そして、シャープがついているので、1フレットをこっち側にずらして、マイナーがついているので、マイナーの形に修正をします。C シャープから C シャープマイナーへ。 こんな感じでコードをずらして弾いていくわけです。そうすると、まあ、どんなフラットでも、どんなシャープがついたとしても、割とサクサクと押さえられるようになるかなという感じでしょうか。それで、1本目の動画で言っていたように、その関連性も大事にしながらコードを押さえていけば、最初に言ったように30とか40とかそのぐらいのコードはあっという間に覚えられるかなと思います。こんな感じで横にずらす。 という考え方も合わせて覚えておいていただけるとうれしいなという感じでございます。なんとなくイメージがつかめましたでしょうか、まあ。いろんな曲をこれからたくさん練習していくと思うんですけれども、こんな法則の話をちょっと知っておくだけで、まあ、すごい簡単にいろんなコードを覚えることができるようになるかなと思いますので、よかったら覚えておいてくださいませ。そして、よければノートと か, なんかメモとかにこの音の並びとかをメモしておくと、これはまた役に立つかなというような感じでございます。 はい、以上でございます。どうでしたでしょうか。なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。関連性をしっかりと把握しておくこと。そして、横にずらすこの音名を把握しておくこと。この2つをしっかり守ったまま、いろんな曲にチャレンジしていただけるとうれしいなという感じでございます。ま, あ、まだまだその、ね、いろんなコードネームはたくさんあって、その ア, ドアドナインとか、サーティーン数とか、イレブンスと か, なんか、ね、本当にレアを上げれば切りがないんですけれども、オンコードがなんたらかんたらとか。 その辺に関しても、さっき言ったように、関連性と音の並び。この2つをしっかり意識したまま練習していけば、いろんなポジションを覚えることになりまして、いずれは100個、200個くらいすぐに覚えられるようになるかなと思います。それでは、じゃあこの動画をこちらまでで終わりにさせていただきましょう。これからもいろんな曲を弾いて、いろんな行動を覚えて頑張って練習を し, たいしてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いしましょう。さよなら。ハハハハハハハハ。